ってあくくるみあどうもどうみなさん、ペストでございます。お待たせしましたみなさん。ついに DVD の時間がやってきました。ただの DVD では面白くないので、しりとりをしながらやっていきたいと思います。もちろん。 罰ゲームもあるので最後まで見てくれると嬉しいですさて今回のメンバーを紹介しますエントリーナンバーワンシぽしぼですエントリーナンバー2りょううんこですエントリーナンバー3なぐもねぐも戦だぞナンバー4さくやさくやさんだぞあよろしくお願いします はいこのメンバーがサバイバーになっていますキラーはテストが務めさせていただきます審判として特別ゲストに R くんを呼んでますクシーーメンバーでは個性強すぎだろ個性強いな<笑>、はい、じゃあルールを説明していくねはいえっとパーク等の縛りは何もしません で、ゲームをしながら、しりとりをしてもらいます。でしりとりは、10秒以内に回答できなければ、回答できなかった人の負けポイントとなります。えー、負けた人が出た場合は、再開するときは、負けた人からのスタートとなります。で、回答の順番は、ベスト、ラグモンさん、リョウガさん、サクヤさん、尻尾の順番でいきます。それでは、準備お願いします。 はい、よろしくお願いします。お, ーお願いします。はい、つまり。これが、ま、しっぽちゃんの前だから、しっぽちゃんをはめることができるってことだよね。そうだね。<音声>じゃあ、いきます。りんご。ゴリラ。ラッパ。あんた。はけず。うん<笑><笑><笑> そうね。ボ、ね、ーゲンあ俺うんついた何してんの何してんの。<笑>テヘペローいやロってやばいキラーに集中してキラーに集中しすぎてねうんついちゃったん だ,、ねんだ。じゃあ<笑>俺からスタートしますね、うん、えっ、ー、とボーだったから帽子しシマウマ ま、マスククーラーラーメンえっ忙しいわ、これー尻尾かからスタートですよは い, いや<笑> いっぱいラらララ か, らラから ね, からね、えー。ラジオオオカミミミズあと5秒いってるよびびくしょあずずずずず ず, ず, ず, ずかい <笑><笑>えー、なんかいっ何でがどうぞズキににニそんな 早<笑>、えー、い、えー<笑>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 寿司しあっあっんかばねえたけさん考える時間いっぱいあるじゃんこれ余裕だねほらねだらないものありくだらないもの<笑><笑><笑><笑> あ, ありくだらないもの<笑>まあまあ、まあ、まあいいかあありあ り,、まあ、あ, りありにしよう甘めで<笑> の, の, <笑>のり みりょく。る、ま、るみーくるみ く, るみくるみ魅力、うん 空い<笑>地図ああ<笑>ああいさん。 な<笑>んだと俺ポイント1じゃないかやべっす<笑><笑>じゃありょうくくんそなた あ, あストだ、ね、とととどどええ あと5秒ライトミオカ。ライト<笑><笑>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 どんなぁこうあとゴロギギギギギギギギギ<笑>ギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギ 待ってよーあと5秒。 もうええ あ, あ、あ、あ、OK OK OK、<笑><笑>やだだここれこの時間一ッ、うん<笑>うん、ナイスー難<笑><わー><笑><笑><笑><笑>しいやべえ やべクが大しながらマジでやばいなななス俺俺、だなんかなかカオスなんだけど<笑> 2戦目いく